なんというかもうここまで来ると哀れとさえ思ってしまいますねどうも政治いろいろの学なぶです常に願望記事を垂れ流すのが韓国メディアの癖と言ってもいいのですがこれ以上ないほどの願望記事がハンギョレ新聞に掲載されていましたのでご紹介します ハンギョレ新聞の記事を引用します韓国政府が北朝鮮を対話に導くために朝鮮戦争終戦宣言を進めている中、韓米が終戦宣言の文案まで協議していることが分かった。終戦宣言に対する明確な見解を示すのを留保してきたアメリカが立場を表明するかどうかに注目が集まっている。 韓国政府高官は19日、ワシントンで開かれた、韓米日3カ国の北朝鮮核問題担当高官協議後、記者団に対し、終戦宣言が北朝鮮と対話を始めるための契機に非常に有用であることについて、韓米が共感しているとし、その共感がますます広がっていると述べた。この発言から、 ムンジェイン大統領が国連総会での演説で終戦宣言を提案した先月21日の前後に、韓米が協議を重ね終戦宣言に対する枝たりを埋めてきたことが伺える。韓米の北朝鮮核問題担当である、ギュドク外交部朝鮮半島平和交渉本部長と、ソンキムアメリカ国務省北朝鮮 政策特別代表はここ50日間、韓国、アメリカ、インドネシアを行き来しながら5回も直接会って協議した。12日には、ソフン大統領府国家安保室長がワシントンでジェイク・サリバン大統領補佐官、国家安全保障問題担当と会談し、終戦宣言を含む朝鮮半島平和プロセスの再稼働について話し合った。 この過程で、韓米が終戦宣言の一定の文案をめぐって協議中だという。同交換は、アメリカは終戦宣言が採択されたとき、どんな影響があるのかについて検討が必要だと考えており、それについて内部的に詳しく検討していると伝えた。韓米が終戦宣言の文案を協議しているという事実は、アメリカ政府が 文大統領の終戦宣言提案をを真剣に受け止めてていいるることを示しているただし、文案の検討を終戦宣言の受け入れを前提にするものと見るにはまだ早い。アメリカは朝鮮戦争が終わったと宣言する場合、韓米連合司令部、在韓米軍、日本の連合司令部広報基地の存立問題など、意図しなかった問題が浮上する可能性はないか 調べているるものとみられるまた、韓国政府が主張するように、非核化交渉のための入り口として、北朝鮮からの相応の措置もなく、終戦宣言に合意した場合に予想される反対世論を意識しているようだ。アメリカ政府は法律の専門家を動員して、終戦宣言の文案を検討しているという。終戦宣言を実質的な意味が大きくない政治的宣言と 捉える韓国政府に比べ、アメリカはそれがもたらす政治的効果はもちろん、法的な影響までも敏感に考えている様子だ。同高官は終戦宣言に対するアメリカの立場がどういうものだとはっきり申し上げるにはまだ早いとし、互いの立場に対する理解を深めていく過程と見てほしいと述べた。孫金特別代表が、 今週末にソウルを訪問することについても、韓国側との様々な協議内容と終戦宣言などに対するアメリカ政府内部の議論結果をもって協議を続けたいと述べた。一方、対北朝鮮人道支援に関し、同交換は、実質協議がほぼ終わったと述べた。彼は、韓米がここ数ヶ月間の間に、保険、貿易、飲料水、 衛星などの人道支援について協議したとしただし、北朝鮮の同意が必要な事業であるため、いつ行うかは状況を見て判断する問題だと述べた。北朝鮮に対する人道支援は、政府が北朝鮮を対話に引き出すため、終戦宣言とともに進めている日本柱のうちの一つだ。とのことです。ハンギョレ新聞は、韓国内では、 と言っていい論調で知られています。つまり、新聞ジェインということですね。そのハンギョレ新聞にとって、今の状況は決して許されるような状況ではありません。東海文と呼ばれる岩盤支持層も、徐々に文大統領を見放しつつあって、支持率はさらに低下。次期大統領争いでは、与党共に民主党の統一候補に選ばれた、イ・ジェミオン候補が、 大統領選前に、私利私欲を肥やしているスキャンダルがすっぱ抜かれ、最大野党、国民の力の統一候補が有力視されているユン・ソン・ギョル氏に猛追されている状態です。一説によれば、すでに世論調査では、ユン・ソン・ギョル氏が、イ・ジェミョン氏を追い抜いたとも言われています。もし仮に、ユン・ソン・ギョル氏が次期大統領になろうものなら、ムン・ジェイン大統領の売りとして、 我が世の春を謳歌していた韓国内の左派は一転、冷や飯くらいへと転落することは火を見るよりも明らかです。文大統領はこれまでの韓国歴代大統領と同様、刑務所送りにされる公算が大です。いや、仮にイ・ジェミョン候補が大統領になったとしても、元々イ・ジェミョン候補はムン派ではなかった人物なので、韓国が ここまで沈んだのはムンジェインのせいだと手のひらを返し、自己保全のためにムン大統領にすべての罪を押し付け、刑務所に送るかもしれません。ポピュリズムのゴンゲと言ってもいいイ・ジェミョンなら、それぐらいのことは軽々とやってのけるでしょう。韓国国民の生活が苦しいのはすべてムンジェインのせいだ。そのムンジェインを私は国民のために監獄に送るとでも言えば、 とにかく人を恨んで生きていることが大好きな韓国国民は熱狂してイ・ジェミョンを崇めたてまつるでしょう。ムン大統領が韓国歴代大統領と同じ末路をたどらないようにするためには、ムン大統領を南北統一の盾役者に仕立て上げ、できることならノーベル平和賞受賞者にして、朝鮮民族の英雄とするほかありません。この記事は、 ハンギョレ新聞ののそういうい気持ちを表ししたものかもかくは韓国内の文派がハンギョレ新聞に指示して書かせたものかもしれません。さらに言えば、以前の動画でもお伝えした通り、北朝鮮内の経済はかなり逼迫している状況と思えます。なりふりかまっていられなくなった北朝鮮が、溺れるものは藁をもつかむの例え通り、韓国内左派を先導して、 朝鮮戦争終戦宣言までは一気にいかずとも、何とかして北朝鮮への経済制裁解除を勝ち取ろうとしているのかもしれません。まず、ハンギョレ新聞が希望しているアメリカが終戦宣言に同意するという状況は、今の状況を見る限りあり得ないことです。今、アメリカが朝鮮戦争終戦宣言を言わせることに何のメリットもないからです。 アメリカとしては以前からメッセージを送っており、北朝鮮への制裁解除は完全非核化という前提条件をクリアしてからだという姿勢を崩していないでしょう。ハンギョレ新聞は終戦宣言への共感がますます広がっているという韓国政府の高官の声を記載していますが、これはただの嘘か、もしくはこの政府高官が話の意味を理解してないだけと断言してもいいと思います。 まあ一つだけそうかもしれないというものがあるとすれば、アメリカの北朝鮮問題担当官が韓国系アメリカ人であるというところだけでしょうね。アメリカのソンキム北朝鮮問題担当官はソウル生まれで、中学1年時にアメリカに移住しています。韓国系アメリカ人とはいえ、これまでも数多くいた 韓国のためだけに働くアメリカ人議員と同じとみてまず間違いないでしょう。小学校6年まで韓国にいたのであれば、もう骨の髄まで韓国式の考え方に染まっているでしょうし、このハンギョレ新聞の報道に真実があるとすれば、韓国内左派、ムンジェイン派は次世代も変わらず権力者であり続けられるかということに対して、 危機感を抱いていいてるとい う, こ, とだけでしょうこの後に及んでも、とにかく妄想と願望を垂れ流し、嘘も100回言えば真実になるを自でいきたいということにしか考えが及ばないとは。浅ましいというか、何というか、何とも哀れだなという感想しか出てきませんね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、